よしビジョン森永板チョコアイスベルギー産チョコレート塩。 コーティングチョコ中に 8% 使用森永板チョコアイス買ってきました見ていっちゃいましょう。 ベルギー産チョコを使ったコーティングチョコの香り高く奥深い味わいパキッとした食感と滑らかな口溶けをお楽しみくださいお楽しみしちゃいましょう 一つ出てきました。おおー。そしてこれが中身ですか。そうですね。外から見るとチョコレート。 ーですねまさに。ってことはこの中にアイスが詰まっているんですねきっとね。いただいちゃいましょう。 口に入れた瞬間この表面のチョコレートのパリッとした食感が楽しめますねそしてこのチョコレートのカカオの香りまあもちろんこのチョコレートの甘さもありますよそしてね中のアイスクリームがね何だろう中のアイスクリームはきっとね バニラ風味なのかなバニラが効いている感じですかねおそらくね香りはねうんまあもちろん普通のアイスクリームって感じなんですけどこれがまたあの中のアイスとこの表面のパリッとしたチョコレートと結構よく合っている感じがしますねやっぱりねうん、うん わかりやすく言うとチョコモナカジャンボってあるじゃないですかチョコモナカジャンボからモナカの感触を取っ払ってでチョコレートのパリパリ感を楽しめるようにしたって感じですかねうーんいやーでもこのチョコレートと中のアイスがね非常によく合っていてねなかなかいいですね ね、<笑>以上「森永板チョコアイス」でした